この曲が最後になりますけれどももう一度皆さんに爽やかな風をお届けできますように心を込めて魂を込めて踊らせていただきますさっそうと爽やかに舞い踊る宋の心意をどうぞお楽しみくださいそれでは踊らせていただきましょう助手高崎ライブ総踊り隊草原